先頭集団の皆さんが続いています森岡三鎖踊り清流に続きましてはつ津波子ども三鎖 の, の会の皆さんです31回目の参加となる私たち今年は4月の町内会歓迎会や5月の運動会を経て7月末のご職祭りそして森岡さん。 暑い季節が続きますその頂点となるのが今回のゴリオガサンパウドリカレードです小中学生と津田平王府県サンパウドリカレード大人の皆さん総勢84名が参加しています市販店員を超えて取り組んでいる菊田に